いやー、一週間って早いっすね。ということで、まあ、今回なんですけども、まあ、そんな刀鍛冶の里園第2話の先行見どころシーンまとめやっていきたいなと思っております。はい、ということで今回ですね、原作102話、そして103話が描かれてくるのかなと思いますので、え皆さんぜひとも最後までご覧ください。それではもう早速やっていきましょう はいということでまあ今回最初の見どころシーンなんですけどもこちらでございますね、えー、霞柱時と無一郎くんの初登場というところで、まあ、前回ですね第1話の最後で登場はしていたんですが今回刀鍛冶でほぼ初めての登場となっております、まあ、中号会議の方でも登場はしていたんですけどもね、えー、中号会議の時にはそんなキャラクター性だったりとか性格っていうところが一切分かっていない状態でしたのでまあ今回そういった部分ですね細かい時と無一郎くって といいいううううののののはどういう存在なのかかこころが、まあ、しっかりこの刀鍛冶の第2話で、描かれてくるのでねそこに注目ででございますでそしてですね、動きっていうところもそうなんですよね。アクションシーンっていう部分も今回ですね、ありますので、そんな時と無一郎くん、本当に強い柱ですので、アクションシーンにね、注目して見ていただけるといいと思います。u f o テーブルさんのアニメーション、いや、非常にね、楽しみでございますね。はい、というところで、まあ、そんな時と無一郎くんの登場どうなる のか非常に楽しみでございますはいというところで続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますねまあ、そんな無一郎くんのですね正論と反論ということでまあ今回ですね柱無一郎くんがですね柱としての正論を放つわけですよやっぱ柱っていうのはどういう存在なのかどういう風な意見が出てくるのか非常に楽しみなところなんですが今回はですねなかなかね毒のある表現をするというところでまあ、それに対する炭治郎の反論 っていうところも非常に面白いねえ部分があるんですよねなんかこうすごくなんだろうなつって配慮が足りないな配慮が欠けていて残酷ですみたいなねえそんな描写なんかもありますのでここねいや非常にどんな感じで描かれていくのか炭治郎と無一郎のやりとりっていうところがあ非常に楽しみなポイントなんですよねはいというところでそんな注目ポイントがありますさあそして続いての見どころシーンなんですけどもこちらというところでね次 機区により一の動きを模倣したロボットより一ゼロ式の登場ということで、まあ今回第2話のタイトルでありますより一ゼロ式、まあ、メインキャラクターというかメインのねキャラクターなんでしょうか、これは何なんでしょうかって感じなんですけども、まあ、そんなロボット的なものが登場するんですよね。でこれに注目してほしいんですけども、まあ、これがですね小鉄くんとちょっとこうね結びつけてる今回の刀鍛冶のなんか非常に重要なね役割を担っているものなんですよね。でそんなロボット とかですね今回アクションシーンがあるのでえそこがですね非常に注目なんですよえ ufo テーブルさんのアニメーションやっぱりねえどういった形で描かれてくるのかそしてこのより一ゼロ式というねえものをどんな感じでえ映し出していくのかまあ原作だとそんなに細かく描かれてはいないのでちょっとわかりづらかったんですけどよりアニメでね動きっていうところがわかりやすく描かれてくれるんじゃないかなと思いますねはいというところでアニメーション非常に注目 でございますさあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらというところで、えー、刀鍛冶小鉄くんとの出会いでございますね。えー、今回、炭治郎が小鉄くんというですね、少年と出会うんですけども、まあ、そんな少年がですね、今回の刀鍛冶の例えでは、まあ、非常に重要なキャラクターなんですよね。えー、刀鍛冶の第二の主人公と言われるぐらい、非常にね、注目のキャラクターがですね、今回初登場で、そして炭治郎と出会いますので、非常にそこが注目です。 でございますねいやーコテくんはですね私非常に大好きなキャラクターで、えー、炭治郎ともですねなかなか馬の合うキャラクターですので非常にね見てる側としてもですね面白くちょっと見れるんじゃないかなと思うんですよはいということでそんなコテくんとの出会い非常にいやなんかうるっとくるようなね場面もありますのでそこもねちょっと楽しみでございますねはいというところで続いての見どころシーンなんですけどもこちらというところでムイチロ君のカラスが癖が強いよという と, ところでね、えー、なかなか今回ね、えー、見どころが少ない中このね、えー、カラスっていうところが非常にねなかなか私は楽しみにしているんですよはいムイチロ君のカラスがですねなんとまあ、今までねカラスは、まあ、メスバージョンっていうのは登場してなかったと思うんですけどもムイチロ君のカラスだけね、えー、メスバージョンというところでしかも口が悪いんですよね、えー、癖がなかなか強くて口が悪くて性格が悪いカラスがですね、えー、今回 登場いたしますのでまあそんな声優さんっていうところもかなり楽しみな部分がありますしこのカラスっていうのがどういったキャラクター像としてアニメで落とし込まれていくのかなっていうのが非常に楽しみですのでそこがねやっぱり見どころとなっておりますねはいということでぜひともカラスに注目してみていただけるといいと思いますはいさあそして続いての見どころシーンなんですけどもこちらというところでねカンロシミツリさんの大福の秘密というところで まあ、原作で8コマ漫画として描かれているまあ本編には登場しない回なんですがまあ今回対象こそこそ噂話の方でね描かれるんじゃないかなと思っておりますねいや私は非常に大事な回だと思ってるのでこのカンロジミの大福の秘密っていうのは非常に大事なエピソードだと思っているのでやっぱり描かれてほしいですよねうんこれ初めて見た時ねめちゃめちゃ笑っちゃったからねでそして今回描かれる としたら胡蝶忍の登場がございますので私の推しが登場するのでやっぱりねどうしても うんこのシーンっていうのは描いてほしいなぁと思っておりますねいやー校長忍さん見たいっすね久しぶりにって感じですねさあそれではですね最後の見どころシーンなんですけどもこちらでございますね、えー、今回ですね新作エンディングが初公開というところで、えー、曲名がですね濃い焦がれとなっておりますねエンディングがなんと初公開なんですがいや映像っていう部分もそうなんですが今回曲ですよねうん梶浦由紀さんがあなんと作詞作 曲というところでなかなか楽しみなんですよまあ今まで梶浦由貴さんは鬼滅ワールドっていうのをめちゃめちゃ描いてきた方ですのでもう本当に鬼滅の刃という物語に第1話から携わっている方ですのでいや非常にねいい曲になるんじゃないかなと思ってるんで本当に楽しみなんですよでそしてエンディングの方はですねミレイさんがおそらくメインボーカルを歌われるというところでいやーミレイがメインボーカルとなるとまたねえオープニングとは違った良さ が出てくるんじゃないかなと思うんですよえサブでマンウィザミッションっていうところもねなかなかね面白いですねメインミレイからのサブで被せてくるマンウィザミッションいやーどんな感じの曲になるんでしょうかね朝焼けをイメージしたようなねえ曲っていうのは聞いていますのでぜひとも本当に注目のエンディングとなっておりますねはいまあそんな感じで楽しみでございますはいということでまあ、第2話の見どころはこんな感じなんですけどもまあ思ったより見どころがまあ多くない回でしたね まあ、そんなに見どころシーンが多くない。まあ、ちょっと少ないかなって感じる回なんですけども、まぁ、あ、刀舵の中で一番少ない回じゃないかなと思うので、まあ、皆さん安心してください。刀鍛冶はどんどん面白くなっていきます。後半にね、えー、行くにつれてどんどん面白くなっていくので安心してください。まあ、つなぎの回ですので、えー、非常に重要な回でもありますね。まあでもですね、話のストーリーとしては非常に面白い回なので、見どころが少ないってだけで、まあ、ストーリー自体は これ自体は結構面白い回になってるんじゃないかなと思いますのでえー、ぜひともですねしっかり見ていただけたらなと思いますねはいということで皆さん高評価とチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いしますそれでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょ う, う